量子通信の基礎へようこそ。Welcome to our overview of quantum communications. 量子技術高等教育拠点の一つ目のマジュールなんですけれども、これは量子通信、量子インターネットの最初の段階です。これは連続で何年間のクリキュラムにやって、これが勉強したら、量子通信の専門家になる可能性はあります。 よろしくお願いします。今日のレッスン と, としては、まずはコミュニケーション、通信 の, の, の歴史なんですけれども、これは第1本なんですが、このモジュール に, にはいくつかの段階があるんですが、まずは漁師力学をちょっとレビューしますけれども、それが前提ではないんですが、まあ、必要な知識だけは伝えておきます。そして、エンタイングル状態 の, の, の ことについては勉強しますが、その後は、リオ通信の基礎のことは勉強はして、最終的には、リオ中継機についてはあといくつかのレッスンがあって、そ, のそれで、今回のすべてのマジュールです。で、コミュニケーションの場合には、もちろん、人間の社会は、連続で何万年間、ね、皆はと、話したりと、コミュニケーションしたりしてるんですけれども、 それが社会が発展するためには必要な技術です。まあ、昔は、まあ皆さんはファイヤーとの周りに集まってそれが議論したり話したり音楽やったりとかにはしてたんですがそれが個人個人にはフェイスとフェイスでやってた話とかはありましたが現在の状態であるとしては全世界の 人はと、人々は、いろんな人々にはとつながって、それが会話できるようになりました。情報を伝えるようになりました。どうやってこっちからあそっち、ね、ま, まで に, には技術進化されているでしょうそれがと今日のテーマです。さて、もちろんそれ、一番簡単な手法 と, としては、直接情報を伝えるんでしょう。例えば、まあ、 有名なことについては、数千年前には、ギリシャで有名なことなんですけれども、メラソンの戦場でメッセージを伝えました。まあ、伝説としては、メラソンという街からアテナまでの距離で誰かが走ってメッセージを持っていたんですけれども、実はアテナからスパルタまでの距離には走っていたんですが、それが、 もっと遠い距離で、225km で、それが一日中でできました。まあ、それは素晴らしいことなんでしょう。でも、それが、数百キロは一日かかることなんですがそれが、まあ、今回の今、今の時代についてはそれが遅いと言えるとでしょう。もう一つの例としては、この鳩は使えるんですけれども、鳩の足には、とメッセージには、 薄い黒い紙に書いて、それが鳩 の, の足に付けて、その鳩はと今のいるところから自分の自宅までには帰ること。で、自分がと旅にする場合には鳩何本持ってて、ケージに入れて、それが今のいるところから自宅にメッセージを送りたい場合にはそういうふうに送ることにできます。 拠点としては、距離としては、まあ結構遠い距離まではできるんですが、まあ 1600km ぐらいまでは可能なんですが、速さとしては速度としては、まあ平均は 95km ー e r hour、時間と九 95km ぐらいにはできるんですが、まあ強いものが、例えばそれが160まではいけるだ、はと思いました。 さて、あとは、まあ、もう一つのとしては、米国の有名な通信の手法なんですが、ポニーエクスプレスというやり方で、これが歴史では結構有名ですが、それが本 当, 本当にあった歴史は1年間ぐらいしかやってなかったんですか。4000キロが東海岸から西海岸までメッセージ、手紙を運んでたんですが、10日間ぐらいかかりました。 メッセージを軽い紙に書いて、その布団に入れて、ポニーエクスプレス会社にそれが渡して、ライダーがそれを持って、馬を乗って、沼が、馬が疲れるまでは走るところなんですか。それが、中継機のところには止まって、新しい馬に乗り換えして、そのままもう疲れるまでは走ります。 そうすると、10日間ぐらいにはその4000キロのメッセージを伝えることができました。けれども、言った通りで、それ1年間ぐらいしかやってなかったんですが、その1年間ぐらいの歴史は、あの、今歴史残ってるんですが、それが、がと次の技術にはそれ が, がと、負けましたから、その次の技術の方が、が 進化してたんで、それがメッセージ伝えることは早く で, できるようになりました。それが後であと電気を使ってそれががそのメッセージの通信の手法を後でちょっと説明します。これがと、この直接のメッセージを伝えることはまあ2つの重要なポイントなんですが、まずは遅い。 時速が100キロとか数百キロとか、それでも遅いと考えるんですよね。今のところは、今の地球と今のいるところから地球の反対側まで行くのは、まあ、数百ミリ秒でできるでしょう。もう一つのポイントは、ライアビリティについて、メッセージが落としたり、メッセンジャー殺されたり。 病気になったりとか、いろんな泥棒 も, も盗んだりとか、いろんな問題がありましたが、それが、リライアビリティはあまりなかったんですよね。さて、その後は、次のステップは、光を使うメッセージを伝えることです。これが、メッセージシステムを使う前には、その信号の意味とかには決めなきゃいけないんですが、それが、 センダーの人と、と、リシピエントの人、それ、それが、送信者と受信者の間には、メッセージの意味を伝えることにはしなければならない。例えば、一つの例が、が、万里の頂上なんですが、中国のところには、これが、数千キロぐらいの大きな壁、それが、中国の、えっと、北側が、と、 それの、えっと、北側から攻撃される場合 も, もあったので、その攻撃を守るためには、そのバニの頂上の長さ に, にはいろんなメッセージを伝えるようにしなければならなかったです。やることとしては、この各拠点が、この丸のところはと中継のところなんですが、それが塔があったところなので、その塔の上には、 それが、攻撃してする人が見当たってたら、その塔の上には火をつけることにしました。その火をつけて、隣の塔には火をつけることが見当たってたら、自分の火をつけて連続になると、だんだんメッセージが広がる。その火の意味は、攻撃されてます、手伝っていただけますか、との状態です。 さて、それが、まあ、えっと、結構長い距離には短い時間にはメッセージを伝えるようでできますが、それが物理的には人 が, がポイント A からポイント B まで行かなければならなかったことには な, らなってないので、それ見るだけ で, で, で, で結構長い距離に は, には通信できるようになりました。ですが、 これが基本的に火をやっているかか、やってないかそ、れそれがメッセージになっているだけ。基本的に伝えるのはその Yes と の, のしかないです。さて、もうちょっとステフィスティケーティッなやり方としては、ナポレオンの時代、19世紀なんですよね、フランスでは。ナポレオン の, のセマフォー。そ れ, これが、まあ日本語では、 腕着通信機と言いますけれども、見えるところにはこれが、小さい家の上には木材で作られている装置を作っているんですが、これが棒があって、腕があって、その腕のポジションについてはこれ が, これが A でこれが B とかにいろんなやり方があったんですが、これが一つのメッセージだけを伝えるんじゃなくて、 汎用的なメッセージに使えるんですよね。で、これがフランスの全国だけじゃなくて、まあ、ヨーロッパ大陸の中に使っていたんですが、これをメッセージするためには、その家の中にいる人が、いろんな火も引っ張ったりとかにしてたんで、そうすると、 中継所と中継所の間には10キロぐらいではメッセージを通信できるようにして、連続でそれが複数のところに繰り返して繰り返して繰り返すことにしました。いいポイントはいくつかあるんですが、まあまずは、さっきの中国の場の症状のト と, と一緒に、かなりスとスピードは速いでしょう。 物理的には人間は A から B まで行かなければならないことにはなってないので。で、例としてはパリからヴェネチアまでには数時間にできるようになりました。と記録としては、まあ、あのパリとストラスボーグ、それがとフランスの東側のところ に, に, はにまでそれがと1時間ぐらいにメッセージ が, が伝えるようになりました。だけど弱点もありましたよね。 これが、天気が悪い、悪い日とかには使えないし、夜にも使えないものなんですよね。で、力は結構必要なんで、この紐と、と、レバーとかに引っ張ったりとかしなければならないから、結構力は必要で、間違い場合の、とかもあるし、物が壊れてしまったりとかの場合もあるし。さて、次のステップは、 こういう、ビジュアル的なシステムじゃなくて、電子信号を使うことになりました。これが一番有名な手法としては、としてはモールス信号ですね。モールス信号が、と電子信号を使うことにして、こういう機械を使ってたんですね。っとパタパタパタパタパタパタにすると、それそれが、と 電子の回路をつながったりとか、離れたりとか、外したりとかにすると、これが信号のオンとオフになることなんですが。そうすると、焦点と焦点に短いものと、えっと、長いものという、その2つの信号の種類があるんですが、それが言うと、まあ 英語では dash, dot, dash, dot と, の と, のとの読み方にするんで、日本語では2ドンだと思いますね。2ドン、2、2ドンドンにするとメッセージが伝えるようになります。まあそういうふうに読みますか。で、書いてある、このスライドには書いてある通りにはアルファベット順アルファベットができますが、それが長いメッセージと短いメッセージがあって、なるべく多く使われるとうのは、まあ一番よく使われている アルファベットの、の、レターとしては E なんで、それ一番短いメッセージなんですよね。で、あまり使われてないアルファベットの記号は、それ、それが長いメッセージになってるんですが、それが X とか Z とかそういうふうなんですよね。さて、これが数分で、アメリカの東から、海岸から西海岸まではメッセージを通信できるようになりました。まあ、これが、最近のシステムと同様に、あの、 中継、中継書を使わなければならなかったんですが、一つの信号は、その数千キロぐらい ま, まで通信できるようになってなかったんですが、人途中であれ誰かが聞いて、自分で書いて、同じメッセージをもう一回次の、の、の継承まで送ることにしました。これが、さっきの言ってた通りで、ポニーエクスプレスと、 ナポレオンの腕着通信機が使 え, る使えないものになりました。これがもう技術が古くて、機能は足りてないので。さて、問題は、これがちゃんと訓練は必要なんですよね。これができ使えるようになりますかこれが訓練されてない人はあまりメッセージが読んだりとか聞いたりとかにはできないものなんですよね。 そうすると、えっと、続きの、ね、に, には、えっと、その後は電話 に, に, になってたんですが、その電話が初めてにに長い距離 で, で、ボイスの通信ができるようになりました。音声、自分の声 で, で通信 で, できるようになりました。 これが一番最初の方にはポイントとポイントなんですが、A さんの家から B さんの家にメッセージを伝えるようにしたいなら、その間には電線を引っ張らなきゃいけないんですね。電話回線には直接があったんですが。まあ、それはもちろんそれが限界があるんですけれども、その後の進化としては、 ネットワークの真ん中にはスイッチボードという概念を作ってそれを入れたんですが、で、そうすると、と、自分の家からそのスイッチボードのところには繋がって、最初には、そのスイッチボードのところには誰かが電話が出て、じゃあ A さんお願いしますと言って、そのスイッチボードのオペレーターが自分の、の、 家 と, と、その A さんの 家, の家 と, とつながって、それが直接つなが る, ながることになったんですね。そうすると、だんだん広がって、もちろん、えっと、あっという間 に, には、えっと、世界的、えっと、世界の規の模のぐらいになったんですよね。これが、その後は、その人間のスイッチボードが、それが機械には変更しましたんですけれども、それがだんだん進化しました。 ですが、次のステップが今の使っているインターネット。多分これが、この講義見てるところにはインターネット通信でやってると思いますけれども、インターネットというものが全世界規模、地球規模のネットワーク of networks なんですよね。 書くところにはネットワークがあって、そのネットワークとネットワークの間の通信があって、それがインターネットワークというんで、それが短くにするとインターネットになって、それが全世界の一つ の, の通信できるようになりました。これが、例えば、携帯電話のタワーから、自分の持っている携帯からタワーまでを通信して、その後は、 インターネットルーターという機械までつながって、その後、向こう側にあるサーバーコンピューターにつながって、それが Google につながったりとか Amazon につながったりとか、いろいろなサービスにつながることにできました。これが音声、ビデオ、まあ、エンターテインメントのいくつかの種類なんですけれども、もちろんそれがインフォメーションサービス、これが銀行 と, と, とか、 電子メールとか、パーセントパーセントと、えっと、サービスまでのつながりとか、それが P2P、B2B、いくつか の, の, の、えっと、アブリーフィエーションがあって、それがいろんなコミュニケーションのパターンになっているでしょう。で、このインターネットが、今は世界の一番重要 な, 重要 な, な通信基盤になっているんですよね。いくつかのアプリケーションができるようになりました。 で、先の言ったとおりで、インターネットというのは、それがネットワークオブ・ネットワーク s なんですが、これが1999年の地図なんですが、この地図には線と点のところ、その丸のところがあるんですけれども、それが、線が物理的な回路じゃなくて、それ と, と、その丸がコンピューターかノードじゃなくて、丸がネットワーク。線が ネットワークとネットワークの間の通信する契約があるとの状態なんですけれども、そうすると、とこの地図が8万個ぐらいのネットワークにつながっていると思います。で、これが、今からこれが、このモジュールのやる量子通信の基礎のことは、こ の, 辺の視点から始まります。